はい、今日は僕のコレクションの中から、えー、このゴジラの HG シリーズデビューをしてみようかなと思います。えー、ゴジラ95、リトルゴジラ、スペースゴジラ、モゲラ、メカゴジラ、あ、ガルダ好きだからスーパーメカゴジラ。あとは2代目キングギドラ、このバーサスキングギドラですね。後ろがこう、組み立て方。 結構 こ, このゴジラのヒレとかね、背切れ、子供にとっては結構難しいの、ね、で、ちゃんと こ, のここにちゃんと入れるんだよって書いてあるのが、すごい優しいさが感じられてます。最近のはもうなんか QR コード読み取って、手目で作れよってくなってくるんで、うん、スマホを持ってないおじいちゃん、おばあちゃんと、あと子供たちはどうしたらよろ し, よろしいのでしょうか。 カメラは好きですかアンケート結果アンケートにこの製品のご感想は素晴らしいと思いますで、これ何もらえんだろう粗品を送らせていただきああこの粗品欲しい何何 何, 何教えてこちらの EX シリーズのパッケージの方はあの昔なんかセブンとかだかなで売ってたんですよ確かで6種類や同じか ニ0 0円でガチャガチャと同じ値段で売られててでそうですね中身もこうちゃんとゴジラからスペゴジまでちゃんと入ってます っ, って書いてあってなんかあのー、98年ぐらいかなうん確かあのそうそうモスラとかがやってた頃あたりに確かコンビニで買った記憶がありますじゃあまずは、えー、こちらゴジラからいってみましょうでまず 1作目の「ゴジラ」は「ゴジラ95」なのでスペースゴジラのものをモチーフにしておりますで初期が、えー、まずこのテカテカとなっておりまして EX シリーズはテカテカしてない感じですねでこの後ろの何背びれとか塗装とかも一個一個あのー、なんかすごい細かく仕上がっていてあの素晴らしいと思います テカテカしてるけど全然あのべったりしないやつですはい次に、えー、リトルゴジラですリトルゴジラも同じく、えー、テカテカしておりますなんか油ぎっちゅうな感じですが、えー、実はそうでもない触るとそう別にギットギットではないっていう感じですよ ね, ですね EX シリーズは、えー、とテカテカしてないっていうのは そうですかね。あとは、えっ、ー、と、塗装がちょっとり、ちょっとり違う。ですね。あのー、第一。シリーズの時はこう、牙にちゃんと。あのー。色白いのに、こっちは。ついてないとか。あったりしますね。うん。ここはだいたい一緒なのかな。うん。ここは一緒かね。ってな感じですね。 次が「キングギドラ」ですね、えーと。こちらが初期版でこちらが、えー、と EX 版なんですが正直あのー、色のトーンの違いぐらいですかね。なんでちょっと暗めかちょっと明るめかっていう感じうううん、うんうん、うん この作りはすごい凝っ て, ていいですね。あの、すごいあのお得。キングギドラゲットしたときはすごいお得感が あ, りあった気がします。なんかやっぱ横に幅が広いとなんかすごいテンション上がりますね。ギドラが出るっていうのは、うんで。この当時200円ですけれども、かなり200円でこのクオリティが出せるっていうのはすごいなと思って見てました。で EX まあ同じ、えー、形ですがやっぱりその、うん、これも200円で売られたんですごいお得感はありますね今のガチャガチャと比べるとやっぱりちょっと安いお値段でこんなにいいものがゲットできるなっていうのは当時結構恵まれてたなと思いますはい次が、えー、スーパーメーカーゴージラですうん何だろう違いはあえっと この節々が黒、黒いか、ちょっとケチってるかぐらいですかね。うん。うーんと、あと後ろ見ても、あ、そう、このお腹周りと足の節思が、ちょっと塗装が入ってるか入ってないかってとこうかな。結構。で、ガルーダは、ガルーダは、 ル ー, ザーは正直よくわからないです何が違うんだろうちょっとだけあのー、ちょっとだけこの黒みのトーンが違うのかもしれないですけれどもあちょっと暗こっちが暗いくてこっちがちょっとグレーっぽいでここの節々と同じ色になってるのかなうん。だけれども正直あんまりよくわかりません。うん。 がえっ、ー、とまあいいじゃないですかこで当時のクオリティとしてはかなりあのイケメンに仕上がっていると思いますはい次にこちらが、えー、G-Force モゲラですねでこちらが、えー、初期版ですねでこちらが EX 版となっておりますえっ、ー、と何だろう、えー、この足のところの塗装が うんと、あとあの、頭の、この、なんかこの、何この、なこれ、額のところが、こっちはちゃんとブルーだけれども、こっちは、えっ、ー、と、塗装してないっていう感じもうちょっとこっちかやろうか。よいしょ。なんで、結構ケチってます。 でもなんかちょっと違うのかないや、一緒に見えるな。うん。ぐらいかなうん。すごいかっこいいです。はい、えー、ラストがスペースゴジラさんですね。 で、こちらが初期版。初期版はやっぱりテカテカしてます。で、こちらが EX 版。EX 版は、えっ、ー、と、テカテカしてないですね。で、まあ、あとは、違いとしてこの尻尾のところの塗装が、こう、ピンクピンクっていうか、ちゃんとこの、あるんですけれども、こっちの EX 版はないですね。うん。っていうようなところが、 えー、かだいぶ比較対象ができるとこかなと思います。うん。その当時のクオリティはかなり、えー、かなりインパクトありましたね。ちょうどこのゴジラ VS スペースゴジラの、えー、と映画を見た後に、その映画館でガチャガチャとかやったんですけど、これ。で、なんで、あの、 めっちゃテンンション上がりましたね今までそのガチャガチャがなかったんであのこのシリーズはこのシリーズでのかなんか塩ビとかのあったけどなんか茶っチかったんですけれどもこのこら辺からなんかだいぶあのー、ガチャとしても、あのー、なんだろう商品化がいっぱいされてきたなっていう印象がありました。うん はい、ということで今回から、えー、ちょっと h g シリーズもデビューしてみようかなと思いますで、えー、1回目はこの第1シリーズのゴジラ1か、えー、h g シリーズゴジラ1から、えー、ゴジラ95リトルゴジラモゲラ、ラベースゴジラスーパーメーカーゴジラキングギドラでございましたついでに EX シリーズも並べときましたはい、以上となります ご視聴いただきありがとうございました